食べ歩き飲み歩きの聖地かめっちゃ今から飲むで食べるでしようと思います楽しい、はいどうもトミレナチャンネルでございます、えー、やってまいりました「天満の昼飲み」まずですね1軒目はこちら、はい、バッテンヨカトさんでございます こちらのお店はですね、朝なんと9時から夕方の5時までやっているというハッピーアワーが人気のお店でして、この日もお昼間だというのに大盛況でしたよ。めっちゃ食べちゃったけどさ、キャベツもついてくる。うま、ん、や、めっちゃ食べた。<笑>ここ朝からやってるんやろで、モーニン オーープンから安いややんんハッピーやわえっってあどうまだお昼。<笑><笑> もうね誘惑のメニューがたくさんあったのでとりあえず常連さんらしき人たちが頼んでるスモツとシロは押さえておこうっていう感じで注文してみましたシロとズリシロ食べてみようシロ、うん、って何ガツちゃんかな胃袋やろ、うん、うん 美味しい香ばしくて美味しいタが美味し い, ん味しい行きますハボールです、うん。わ。 いや、あの白白のタレもめっちゃ合うで美味しい。ちょっとここ若者多いし、そうなんなでもかなと思うんだけど美味しい、うん。ちゃんとしてる。食べたくなった。うん。ま、まあじゃん。 それでもな、自家製のタレって書いて、ここに一緒かな。あ、うん、えっと、美味しいよ、ね。というわけで、二軒目行ってみよう。目的地はここでした。お寿司とか結構いっぱいあるな。はい、二軒目はこちら寿司屋松井さんです。 テ、えーマにはね昼飲みできるお店がたくさんあるんですけどもお寿司屋さんも結構多いんですよね、うん、うわー美味しそうですね思い出しただけでもよだれが出てきちゃうん、なるほどいくらが落ちてから揚げろ <笑><笑><笑>いただきます。いくらのっ<笑> たまなんかすごいぜいたくなことしてますよ<笑> はい、最後ね、ともさんがなんか変なことを言ってたように思いますが、うん、そこはスルーして。えー、腹ごなしのために、商店街をうろうろしてみましょう。商店街、歩きます。ええ、定点セールやってるよ。えー、これ めっちゃ気になるんです。値段がめっちゃ安い。これ<音楽>美味しいよ。カマのおに寿めっちゃ美味しいよこれ。アサリ混ぜても美味しい。イカとナス、うん。イカ美味しいな、うん。すごい。持って帰る。 ふわふわやん。あれこのふわふわ見せられたらでもちょっと星のあれやん。んいい匂い。すごいここ総額二十六億九千八百万円も出てんて。見てみ。 はいそんなこんなん言いながらですね3軒目エンマ坂倉さんに入りましたもうね歩いてて暑くなってきたんでねビールとチューハイをいただきましたよ天使の笑うあっ出た。 もうなんかおもむろに入ってた。はい、そして、友さんがおもむろに入っていったのが、こちらで、でえ、げん三産直市場さんです。<笑>はい、四軒目だよーって言ってましたね。<笑><笑>いいお店です。はい、縦バター焼き。はい きたきたきたきたきうまっきたね4軒目ともなると2人ともいい調子で酔っ払っておりますねでくじ引きがあったんでくじ引きを引いてみました 見て見どんどんがいい。 散々ね飲み食いした後だったんでねあの1位の豪華船もりなんか当たってしまったらどうしましょうという感じだったんでね10位の駄菓子で正解だなとあの負け惜しみを言いながらこのあたりでモテンマを後にしようと思います。 最後はやはりこちら、飲み友のやっているガレージクラフトで締めようと思いますね。はいはい、そういうわけでですね、今回はテンマ昼飲みに行ったわけなんですが、普段週末になったら大阪近辺をうろうろしながら、こうして YouTube を細々と、まあ、細々すぎるぐらい細々やっている夫婦でございます。なのでね、今回のテーマ面白かったよ、昼飲みしたくなったよ、と思っていただけたなら、チャンネル登録、コメント、高評価いただけると非常に 励みになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。えー、それでは次回の動画で。じゃあ、またね